はいどう も, ー、はい、どうもー水溜りボンドですお願いします。知ってるよね毎日。今日はね、うん、木下優香さんっていう大食いのね、うん、僕ら一回コラボさせ て, いただいて。一、うん、回だけねあのラグビー部のねやつを連れて行ってね。で、うん、本当に帰りやばかったもんね。ラグビー部のやつももう、うん、電車の待つ時間でもうすぐ。 ベンチみたいな。ことする<笑>全員下向いて、こうやってできないんだよね、うん。こうやってできない。こうやってなんか、ま、守ってな。お腹を<笑><笑>できるだけ温めてこう<笑>。<笑>そしてゆうかさんは、全種類。えー、っと、ちょ、少し前に、三十種。種類。うん、だ、まあ、ほぼ全種類ですよ。 を食べきるっていうので木下さんにちょっと対抗して30個食うんだけど、はい、あのー、木下さんは全種でかえってたけど、うん、俺らはあの期間限定100 円, になだから100円になってるやつで30個賄うで色がおかしいでしょ色がもうだって白黒絵だよこういうやつや、ね、ここがドーナツなのかっていう問題あるよ ね, ね<笑> こ, こ<笑>はい1個食べ終わりました<笑> やよ嘘だと思われるよ、そんな早いと。なんか食べました。<笑>ん十五個十五個じゃないよね。ね十五個十五個だよ。はい。あと十二個。 十五個、十五個じゃないと思ってた俺なんでえだって体の大きさ違うじゃんい。全然る、全然残してくれてもいいですよト残してくれてもいいですよって<笑>お前いやでもなんか、俺ら二人でやってるズルさ、えぐくない<笑> いや飲み物飲ま、飲み物なしだよ。なんで？<笑>でコアラのパの時なしだったじゃよ。<笑>なんであの時のルールが。死<笑><笑><笑><笑>んじゃうよ。死んじゃうよ。今何個食べたの？三つ。え？三つ食べ終わったの？食べ終わった。あと十二個だね。 一つですね。まあまあ少なきゃもうもうちょっとやばい。終<笑>悪<お>いけど<笑>俺もうちょっとやばい。で<笑>俺さっき言ったじゃん買うとき。でも十二個一。一番お腹空いてたとき俺三つ食うわっていう話だじゃん。<笑> なんか見たじゃんあの木下優香さんの動画<笑>あの効果ってさ食べたくなるっていう効果あるでしょ、うんうん、で食べれるってちょっと思っちゃわない、うん、あいや30個は無理だけどいや余裕10個はいけるわっていうさ、うん、やつになるじゃん2人だったらいけるんじゃないの ?3 つだもん 俺,、うん、あ俺7個7個あと20個余ってんでしょなん<笑>でもらったんだよだから。あっぱ流れの時にしほしい 石何個いけんだっけ8だっっっけけ<咳>ですねやばい寒くなってきた、ね、<笑><笑>やばいかいもう簡単にが日の<笑><笑>動画あかんなくなっちゃう。<笑><笑> 朝どうよ<笑>合ってた<笑> やばい。いいいいいいい し, いいしいじゃあこここここれれもううううう一一個個渡したくない<笑>いややややだだだだににんよよよよ平等に 人, 人するうわやばい<笑>やばいそそれ何人の考え方やばい<笑>いやどどういうこととマジでゼ ロ, <個>だ<笑>ゼロ<個><笑> いい、えー、食い終わんねえじゃんいや、木下言うてたほんとどうなってんだよ胃袋うんいったね510だから 10? <笑><笑> 5 10 15だよ51015ってよくこう見栄えもいいすごかったな ママジで何個いけるマジでで何何個個いいけけるるちょっとこれしっかり考えていきたいなんでだから限界まで食いないよ俺は限界まで食うけど、うん、そのど、ね、マジで何個いけるマジで、うん、これだろうまずまず1個これだろう、はい、なんで決めんのこれだろうお前これ食うだろうであと大好きなこれだろ順番でい っ, <笑>ったら次これだよな、ね、うん ここからどうするかってことだなここ<笑>意味わかんねえなこんな順番で食わされてな<笑><笑>どれなら食えるこれ食べたいです。うん、じゃあじゃあマジでこれで5個なはい5個のツアさ知てるじゃん<笑>いや<笑><笑>めっちゃぞめっちゃきついぞ<笑><笑>俺お前の同じとこにいるからもう5個食べた時のお前だから俺<笑> いいいいたたた<笑>ただだだききままますすす<笑>つけてんだよ無理だよ鳥じゃん<笑><笑>あと個個かい<笑>僕今3つ食べましたすごいよし<笑>よよく頑張ったえ、何個だったのこれで11個目。 十一個食べました。三個。はい。あ、俺六個今食べ終わったんだよね。うん。チロスです。すげえ。きついぞ。きついのカンタが担当してる。うん、じゃ あ,、ねうんまあ担当してんの。の大きな上に。カンタの今後の予定だな。<笑><笑> ね、えとこれやべえなほんと、いや、ちょっと必死かつやっぱきたわ<笑>俺んとこに。<笑> なんかそんな気ぃしてるよ<笑>目合ってるじゃないかこいつとこいつ見てんなって、ね、<笑><もう><笑>今日これでも一個一個二個しか言ってなかったですよね<笑>そうだから人気と、ね、人気カ<笑>人気じゃなえだよねトたぶん一番最後のや残ってるからト人気の理由わかるよねでもね、こいつなんかズッてっからカお得だよな絶対こいつ<笑><笑> は、ま、い、まあ、じゃあ僕が食べて食べます。いやこれは本当にきつかった。はあはいということで今日の水溜りボンドはえっとミスドのドーナツをミスタードーナツのドーナツを三十個食べてみました。実際限界は人間の限界というかさもういいなって思うのは本当三個だよね。三個四個。4個